正直、今更批判してももう遅いと思うんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国には、朝、中、東と呼ばれる、いわゆる韓国三大史というものがあります。朝鮮日報、中央日報、東和日報の三史ですね。この三詩、 韓国ではいずれも保守系と言われており、左派一辺倒のハンギョレ新聞などと比べると比較的文前批判が多いことでも知られています。その中の一つ、中央日報が文大統領を批判するコラムを掲載しています。中央日報の記事を引用します。軽貿易の長所が揺れることなく作動していて、高危険軍へのワクチン接種も完了し、 我が国、韓国は世界で最も低い水準の致命率を示している。先月2日、ムンジェイン大統領が青瓦台主席補佐官会議で発言した内容だ。新型コロナウイルス感染症の新規感染者が爆発的に増加している中で、また軽貿易の優秀性を自我自賛した。だが現実は正反対だ。ワクチンの普及が 他の先進国よりも著しく遅れていて、国民は不安に思っている。経済協力開発機構 OECD 加盟国のうちワクチン接種完了率は最下位水準だ。社会的距離確保は第4段階が長期間続いていて、自営業者の埋めき声は以前とは比較できないほど深まっている。就職市場は完全に冷え込み、就活生は 歴代最大の86万人に達する。自営業者と20代にとって、軽貿易は死の谷とも言える。軽貿易の自我自賛はまるで、南米文明は高栗民族の子孫という、いわゆる寒暖古希追従者の主張と同様の水準で耳に入ってくる。双方とも国家的民族的自負心の高用を目的に、十分に合意された 現在の事実を否定して、代案的現実を構成して出すという共通点がある。寒暖古記が一部の在野資学者に通用しているに反して、経貿易は政府が権威を認めたという違いがあるだけだ。ここに寒暖古記は基本的にファンタジーないし、希望事項に属する反面、現在の悲劇に対する政府の代案的事実の構成は、 大衆の認識を歪曲するというさらに大きな違いもある。K 貿易がそれほどうまく作動しているなら、1年以上続いている自営業者の苦痛と涙は一体何なのか今回の政権の自我自賛は K 貿易のように K に執着する。貿易より重要なのは K だ。今年7月、文化体育観光部が公式 SNS に掲載した 問題の掲示物がこれをよく物語っている。衰退する日本、先進国に格上げとなった大韓民国と書かれたカードニュースは、今回の政権の世界観をそのまま見せている。自我自産のために他国を貶める。ここで自我自産の政治的機能が表に出る。つまり自我自産は自分を放送するためのものでもあるが、他人をけなして 希望するためのものでもある。視聴者は、バラエティ番組でさえ、他人を輝かせるユーモア感覚は好きだが、他人をこきおろして笑わせることは好きではない。バラエティ番組でさえ、こうなのに、国際社会はどうだろうか。それでも、K ガ・ジサンはいつの間にか他国に対する攻撃武器に急変した。あちらとこちらに分ける武器になった。とのことです。 まあ言いたいことは分からないでもないのですが、文政権がいつまでも自慢の種にしている軽貿易とやらが真っ赤な嘘であることは周知の事実です。文政権がその真っ赤な嘘にあぐらをかいてワクチン確保を怠り、それがため韓国のワクチン接種率が OECD 再開というのもこれまた揺るぎない事実でしょう。しかしながら、2020年5月4日付の中央日報の記事を見てみましょう。 新型コロナウイルス感染症自体を契機に、韓国に対する各国のラブコールが殺到している。先月30日と今月2日、国内地域社会の新規感染者数0を記録した韓国とは違い、世界は依然として新型コロナで苦しんでいる。2日基準で世界の感染者数は329万2 0人、死亡者は23万7千人を超えた。 拡大傾向はなかなか収まっていない。特にアメリカ、欧州、日本など先進国が感染病の猛威にもろくも崩れた。世界メディアは韓国の網の目のような医療システム、高い市民意識、迅速な診断と貿易などを先を争って報じている。外信報道は主に韓国の貿易戦略分析に集中した。大々的な検査、 診断と追跡、マスク着用など、貿易のために取った措置だけでなく、韓国社会の開放性、透明性、迅速性、革新性などを貿易成果の要因として光を当てた。新型コロナの世界的な大流行の中での韓国人の落ち着いた日常にも注目した。韓国が世界の希望に浮上していると評価した。 とのことで、これすべて同じ一つの記事からの抜粋です。たった一つの記事の中にこれだけ誇らしいという言葉を散りばめているのです。無政権が行った数々の国内政策、外交施策は確かに中央日報の言うように失敗の数々であったことは異論がないでしょう。国内においては不動産価格の高騰を招き、外交においては 西側諸国から文字通り仲間外れとされ、頼みの綱の北朝鮮にも一時期は距離を置かれるという外交音痴っぷりは他に例を見ません。しかし、その文政権をここまで生きながらえさせてきたのは、誰であろう他ならぬ韓国国民と韓国メディアではないのでしょうか。軽貿易が崩壊しようとも、文政権が中央日報の言う軽自が自参に明け暮れようとも、 東海分、いわゆる頭が壊れてもムンジェインと言われている岩盤支持層は、未だに少なく見積もっても4割弱はいるとも言われています。そしてそういう東海分たちを気持ちよくさせる片棒を他ならぬ中央日報も担いでいたのではないでしょうか。実際に今でも東海分と言われる人々の割合が4割弱もいるのかどうかわかりませんが、それでもかなりの数がいることは確かです。 2日前に韓国メディアが報じたムン大統領の支持率は 41.3% に達しており、政権末期の韓国の政権にしては驚異的な数字です。パククネ政権末期に 5% の支持率だったことを考えれば、この数字がいかに驚異的なものかわかるでしょう。思うに、韓国人にとって大統領とはそのシャーマンに近いのではないでしょうか。政策施策が どうこうというよりも、常に、我々は素晴らしい。我々は世界から賞賛を浴びていると自信を植え付けてくれ。その一方で、我々は被害者だ。だから何を言ってもいい権利があると、自らの卑怯な行いに免罪符を与えてくれる。そういう人物を偉い人と思い込む癖が韓国人にあるのではないでしょうか。そう思うと、あれほど言っていることが死に滅裂なイヨンスが、 韓国人から熱狂的な支持を受けた理由もわかります。彼女は韓国人にとって世界から同情される韓国人の代表であり、故に不当に日本を責め立てることを許してくれる免罪符だったのではないでしょうか。韓国とは民主主義、法治国家の国ではなく、常治国家の国であるとはよく言われていることですが、実は常治国家ですらなく、その実態は 古代シャーマニズムを支配する国なのではないでしょうか。そして、今更このような文政権反対のコラムを載せていますが、中央日報をはじめとする韓国メディアは、シャーマンのありがたいお言葉を愚民に配る伝道師だったのではないでしょうか。以前の動画で、韓国はものすごい勢いで中世の暗黒国会の道をひた走っていると申し上げましたが、どちらかというと、